対戦を確認 いる。 は <laughs> い <laughs> Be Piper Wall Be Woman Smoke Be one. 政治ジエローボックス、エイジオンエイズジオンで、スローーーー もういいけど症状出かないそれクラシックだよねおいしそうっていうかみんなマイクつかんないんだな マイクワークつっていてないからー、ワービーバイパービースパイク 私たち。 チ、うん、ャージ切 れ, ジャージ切れあれ、私、爆弾移行可能性だ。B1。B4 面 ス, スモーカー。また同じことしてる ?B4 面スモーカー。B レイズロボット。 B2B バイパー B スパイク B セージブリムバイパーそう うんいーすロ。B0 Have... <笑>政治した。 後ろ見てるでしょ。 あっ、誰も来ちゃおうぞ。<笑>誰 B0 それ部屋危なくないバイパーヘッドショット<笑>とねしゃがんでるか ちょっとおっと、せっちして。バイクを設置 上の方なんだそれ。 え、そば。 どこにいちね B1B バイパー B オメアスモーク B1B レイズ ローボックスレイズパイパーパイ オ, ーオーメンメ面ロー。 l o o k a t i t Hmm. あっどっち ヘルプここだよ。あ、バケットを聞いてる子がいないんだね。うん。え、バックプリーズ、ドントダイ。 久しぶりです。お、どんしたんだ。え、ぶんは。まや、ちょっとむちゃむちゃ暇になってね。うん、<笑>え、へま。へーらん。やっててはるんですよね。ということ、あ、そうです、そうです。え、転職したってことです。転職。あれ、なんか暇になっちゃっていて。あ、あ、転職するんですけど、これから。ああ、なるほど。<笑>あ、まあ、まあ、まあ。 ね職予定なんですけどね。いやいや、まあそういう暇になっちゃって、そういうそっちの仕事かとかじゃなくて、まあ、普通に今、な<笑>うですか、ね、ら。誰も友達いいひんからん、うん、そしたら、ゆるごさ ん, ゆる さ, んかゆるさんがバらんとしてるじゃないですか。そうなんですよ。えなんかでも まあ、まあやってたのは知ってたっすけど、なんかやらへんやらへんみたいな言うてはて<笑>そう、そ私に、ね。そうそう、ロールで、ね。そうそうそう、1個しかやらないからね。ちょっとね、ガーディアンっていうなんかキャンペーンみたいのになって、なってからやってて。それで、ちょろっと教えてもらってやってる感じですけど、やっぱロールは添えになってますね、その分、やっぱり。はい、ロルール。うん。 B2、レイズと政治んんん、ねうん、そう後ろからやられちゃってる 動かしにそうじゃない大丈夫かビイエローボックスあ音がさみんな死んじゃったううのおおあったんううな何か置いてるえへへ、あったんだよ あでも歩いちゃうなぁん、ね、うんまあ私が成績一番上ってことは他の子がだいぶ当たんないんだと思うんで。はいはいはい<音声>まあまあまあ、まあ、センチネルなんでね守りはやっぱキルが取りやすいんでん い, やいやいやいやいやい や, <笑>いやまあまあまあまあまあまあ<笑><っぱ><笑>まあね キルジョイでもねそのタレットと一緒にピックするのピーパ、ね、イパーウォールはい、うんえー バ, ね、バーストができなくてその代わりタップ打ちがずっと押してらんないんですよね怖くてああええー、と思いますよ、うん、僕今ゴールドプラチナ隊ですけど全、ね、然タップ打ちで勝てますよ、うん セー政オンボックス<笑><笑>上のボックスやっぱあれですねなんかクロスヘアが色とりどりですねいろんなああてみんなあやは ね, あアヤはね自分の色を出しますね気づくのかい<笑>気づかない<笑><笑><笑> みんなね、どっから撃たれてるかとかね、みんなと見れないのそうですね。私もね、なんか3人で行ったんだけど、なんか左側全員に見てなくて、パンパンパンっ、はい、<笑><笑><笑><笑>よくあるよ<笑>、ね。どっち行くあ、普通だったら A 行くけど。A 行こうかうん、そうだ。 バイパーが B1 人じゃないかそうですね多面センターに入れて政治バイパー B じゃないですかねうんそんなにね多分ね高度なことできない私アイアン1なんでみんなそんなこと考えてないあいやまあまあまあ そう想定するのは大事ですからね。うん、自分だけでも、うん、相手のスキルがこれがあるっていうだけ。ワイパーミット。は<笑>い、セージミット。ユウピークをしないんですね。あんま、<笑>やっぱそう。なんかね思い切りがないみたいで迷いがあるからなんか出ない出れない。<笑> そうですねピークして相手の位置を把握しないから、うん、あの黒あのどこ見たらいいのかっていうのがう、ね、定まってなくて迷ってる感じするで、ねうんでピーク多分やったら多分もうちょいエイム安定すると思います、ね、あれピークじゃないの<笑><笑><笑>ピークっていうのはあのピョって出ることですよね肘だけ出すっていういやピークそれは違う違うの<笑>全身だ出てやるのかと思ったえそれピークじゃない あそうなんだピークっていうのは肩、うん、とかを出して相手に球を打たせるっていうのが正しいピークなんですよ な, なんであそうなんだなんか話が食い違ってるわけだ、ね、多分 ワ, ワンピックと間違ってるのかなワンピックワンピックっていうのがまあ言うたらファーストキルなんですよねうん前に出てなんかディフェンスとか前に出てこうパーンってワンキル取ってくるじゃないですかほんで五対4の状況を作るっていうのがワンピック うんピークっていうのはあの ジ, ャンジャンプピークとかあるじゃないですかあそうそうだから飛び出ることだと思ってました<笑><笑><笑>えだってこうじゃんえっピークってこうこののこ頂点になることですよねああはいはいそそはいえっ何やっぱ多分前提が違うんだと思う そ,、ね、そうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそですかちょっ と, ってう と, いいょっとそうそうそうそうそうそうはいはいはうそうそうそ でまあ、そこに真ん前に折るとするじゃないですか。はい。はい。ちょっとあの、D, D と A だけ、ばばっと押してもらって、肘を出す感じで、こうんあもうちょいですけど、まあまあ、その感じ肘を出して、相手にパーンって打たせる。相手の位置をしっかり理解するっていう、ここにらへに言うなとか、えー、スナイパーに打たせると完全勘違いしました。う い, う<笑>いや、ばい。あ、そう。だからなんか、た だ, の勝負なんでだからなんか、<笑>ビハインドは。 だからなんか話がいつまで経ってもピークはできてないって言われてたんだそうですねピークっていうのはしっかり言うとそういうもん<笑>超怖い今今ね 今, 今 で, いいぎですけあそうなんだちょっと待ってちょっと待ってビハインドは<笑>あ、えー、あごめんなさいちょっと待っ て, 待ってっあっ私うんあっうまいいやー クラシな。あ、でもなんかエイモは頭の意識すごくあ っ, って。<笑> ん, ん。ありありすぎてバーストできないんですけど。<笑>最初はバースト線ですよ。ゆっくり頭のヘッドライン意識してヘッドショット狙って、うん、余裕が出てきたらっていう話なんです。<笑>そのバーストするならな。え<笑>、これなんでピークって言うんだじゃん。も<笑>うちょち ょ, ちょっと出すから。ちょっと。 頂点出すみたいな感じなんですかね、尖ってるとこ出すみたいな、か、肩、肩のことなんですかね。っピクってああ、ね、肩を出すっていう。完全に勘違いしてた。<笑>どうしよう。<笑><笑><笑>まあまあまあまあ、<笑>いいと思いますね。ね、結構キルジョイ、ラーカーを殺すのが得意なので、ーラーカーを殺した方がいいです、ね。そう、なんかね、一緒に行っちゃいけないって言われる。うん、そそこですね、そこに隠れて、うん、カバーしつつ、裏で、あの。 あのタレットが反応したやつを。殺す。<笑>まあ、だいたい味方が入れなくて死んじゃんだけどね。<笑> あ, あ、裏来ました、ね。ラッカー殺しましょう。あ、ゆっくりですよ。あ、ゆっくりすぎた。ビハインドツあと。ビハインドツー。よい あれやなぁやっぱボイスチャットしてる人も少ないですねあそうやっぱなんか上の方だとしゃべる人がいるって聞きますねそうですね喋ゃべる方多いですねアイアンはね一人二人いたら多いなぐらいですよ私しかしゃべんないのいつもなんで<笑>今日はゆータ子みたいな<笑>た例えばこのなんかスピースピーカーがついてない人って聞くこともできないんですかね あそうです。もうですああじゃあ聞いてないんだ。喋ることも、何、は、も、い、聞いてないんで。バッテンスピーカーバッテンが聞くだけなネット。<笑>でも来ちゃう白黒聞いてる。うん<笑>あエントリーの仕方が全然わからないんですね。うん、方が。 ビハインドつあれなんでそこから来るのああそっかそっかわっかビハインド多めんだそれ<笑><笑><笑><笑>お前。いんね多分多めどうじゃない、うん、最初なんか言われないかったもんね言われないと分かんなかった 自分が与えたダメージ右側で見れるって<笑>。<笑>これ<笑>バトルレポ度分かって分か っ, てんったんか<笑>そうそうそう<笑>一番最初<笑>結構エントリーも失敗してるんで、うん、ラーカーをもうちょい前目で食べるとか全然ありなんですよねああ真ん中で ま, ま待つってことですよね多分。 そうですねあのもう今までと同じ位置ぐらいに置いて、うん、センターを見てくれるそのボットを置いて、うん、で結構、裏2枚で詰めてきてるじゃないですか、うんうん、B 側とセンターでなんで、まあ、センター側はもうあのー、タレットに任せて自分は B 側とか A 側を1匹、うん、あの強いポジションで食べるっていうのが多分、うんうん、キルジョイを使っていくんやったら大事だと思いますね。このレートで ダメだなやっぱ打ち破っちゃうわファントム使いすぎた<笑>あファントムはい や, いやなんですかもうなんかねー、はい、なんだっけこの前パッチで歩き打ちのばらけ方が調整されたんですよね、はい、ジャンプピックああそうですね、はい、あれでき打ちを調なよっそれじゃあもうファントムの意味ないって言ってる子がいて、はいはい いやいやじゃあバンダルがいいよって言われましたんか有能ですよねあ れ, あ, あ, の あ, れあのやっぱねヘッドショットラインを理解してないうちは絶対ファントムの方がいいですねああ、ま、ファントムで慣れつつ試合にも勝ちつつの方がストレスフリーやと思いますやっぱうん あブリーズとかアイスボックスとかレンジが長いんでバンダルおすすめされることも多いんでしょうけどファントムで安定した集団ダメージ与えれる方がいいとは思いますね<笑>ちょっとねもう一回ピークうまくいきそうだったけど私がうとつかんなかったかな 上にいるどうしたこ設置できんじゃないレイズワイルかもしれない本当んカバしなきゃいけないんだめっちゃグレネードグレネード着たいジェルでデュエルスみたいなポジション取らなあかんのだ。<笑>えっあ私いや今のそうですね今のキルジョイのムーブはあるじゃないですか一番前にポイント入っていくっていうムーブはジェット、うん、ああああそうなんだそうです なんかアイデンに二人に一瞬こうピークされても一番じゃんスキルで逃げ れ, て逃げれたり目で逃げれたりするキャラクターがああいうエリアを取っていく動きっていうのはするんですよ、うんうん、いやいつも入ってくれますよ多分まあまあまあ基本はっていう話なんで、ね、まあどれにああランでいいと思いうランラン社長バカ社長 ま あ, あでもあれですねやっぱしっかり前ラウンドスキルを使ってラウンド取れてるんで、ね、スキル使わず死ぬのがやっぱ良くないらしいすいませんよくあります<笑>ウルト、まあまあ、ウルトとかねすぐ死んじゃうんですよねあはコミュニケーション取れないアイアンやったら難しいかもしれないですけどねやっぱウルト使って入るっていうのはう、まあ、一応うそうウルトを使って入ろっかなって思うんですけどあれ どうなんですかね、ウルトが効果発動するまで待ってるのが私多いんですけど、あ一緒に入ったほうがいいのか。あー、まあ、もうその、時々によるんですけど、うん。もちろんあ、めっちゃ怖い、上から来そう。これ、リコイルしてる、ね、高さは、むちゃむちゃいい感じですよ、今の。う今の、こ折り壁殴ってる時は。<笑><笑> そ う, うもも上に上にいるかなイで上かもットラインちょっと待ってちょっと待っておなんかおるな<笑><笑>ジャンプしてれば何でも当たんないと思う<笑><笑><笑>嫌いじゃないですけど、ね、どこ置くビハインド系の いたら多いかもあ裏2枚なんで切るじゃ死んだらいけな い, い<咳>ああじゃああっちそうっすね一応一番安全なポジションを取ってスキルで時間を稼ぐっていうのがメインなんでここに行こうん、<咳>おいナイでも多大なる犠牲が<笑>いや全然全然いいっすよね<笑>結局自分に余裕があれば そのコロッケとアランボットイでコロッ ケ, ロッケ初めて聞いた。確かにこうコロあケ。<笑>コロッケでいけるんでちょっと B 行きかあんまり。どっちか。どっちか。どっち うん全然ぶつっちゃったけど朝注意あやばいです、ね、レイズのブート着てる時に出るのはやばいですねあそうなんだ<笑>なんか打、ね、つ前打たれる前に打たなきゃみたいなわ<笑><笑>かるんですあのレイズ的にはもうあの人もほぼ最強なんであのブラストパックと一緒に突っ込まれたらまあ決勝ワンチャンあるんですけど<笑> ほんまにもいでもね、多分先に打ててはいたけどね。そうそうそうまあ今のはぼんたちしてたんであなんですけど、<笑>本当はポンポンと飛んできて、空中から撃たれて大体になるんですよいや、二人死にました。いや、でも、あれですか、あと ピ, ピークさえ練習すれば。ピークここ<笑>はい<笑>、ね。ピークね。まあ、逆のピークですよね。い<笑><笑> 体あワイドピークなんですよね。からああれ は, えがは私が、あ、そうなんですね。体ら そ, そうですよね。あー、そうそうそう。だからそうそう、なんかピーク言うてね、出す、なんかね、こう体をガーンっ出すのもピークっちゃピークなんですけど。<笑>ほんとですかね<笑>これ、えっとか、スパイクラッシュぐらいならできるんですけど、20分か。なんかやりますあー、そうですね。ちょっとスパイクラッシュやりましょうか。僕もログインしよう。うん ピークが全然違う意味だったんだけどいやなんやろうなあの中途半端なピーク一番弱くてうん僕も、まあ、まだ初めて2週間ぐらいなんですけどいやいやいやいや最下位か再開してあー再開し、はあ最下位だから前はダイヤやろでももうむちゃむちゃレベル上がっててやり直したらいやレベルな上がってるとかミンド落ちたっすね あ、そうですか。多分ね大会とかやってて人増えてますねだいぶあーむちゃむちゃええことなんですけど、うん、なんか今日も2回3回やって1回はむちゃむちゃええー、4人パーティーの人でめちゃめちゃええ人たちがいたんですけどあと2つがもう も, うもうええー、わこのゲームやめるっつって落ちる方とか<笑>ーんプラチナ隊でしたっけゴルプラなんで、ゴルド3とかプラチナ12とかですねうんそうですね もうそんな感じだったんで、まあ、えー、なんゲーム始まって3ラウンドぐらいでそれや ら, やらはったっすね。レイナ、デュエリストでだいいゼ0キル6ですとかしてる方はやっぱそういうことをされる方多いんで<笑>、えー、<笑>あもうなんか頑張れん、勝てへんから、かこう、カッカなるんでしょうね、デュエリストっていう責任感で、どんまいとしか思えんんすけど<笑>。 あ、招待お願いしてもてですか。ああ、この人違う人だ。アッキ一緒にあ、消えちゃいコンペ、アソリートとネのタイムソと、スパイク、ラッシュして、で、て。ああ、日本語まだ打てないんですね、このゲーム。 打てる人おるんですけどね。うん。この人打ってはいるんですよ。私、多なんか、設定が。あれなったとう。<笑>ゆんださんいてるけど、ええんかな。対戦を確認。 ああそっかこれ来た、えー、もうほな結構最近バララントばっかっすかああ、もうバララントばっかですね、うん。おかげで初めてロールのミッション、はい、ミッションのトークン取れなかったです。ダメージ100万出さなきゃいけないやつ結構きつかったみたいで、でも残り2日になるまで気づかなくて、はい、で結構終われなかったですね。昨日がきれ<笑> ソーバーの矢をオつのにハマってるんですけど。プ、はいはい、リーズか。プリーズ難しい。練習してないブプリーチ。はいはいはい。<笑>あでもええっすね。なんか。 全然、あの、おらんのんすよ、そのバルラントやってくれるフレンドが。あ、そうですか、うん、まあロルだとね、やめちゃう子がね、多いですね。やっぱ FPS 難しいですよね。そうなんだ、ねロルからる。さっきもなんかあの、ノラで、その4人パーティーの方。はいはいはい。と、こう、ゲームして、まあ買ってこう、ワイワイ喋ってたんですけど。おえなんか、 チンピラとは絡みたくないって言われて終わりましたね。そういうことチンピラね。わかんないですね。なんか、ああ、大阪弁だからそうなんかチンピラとは絡みたくないですって言われて終わったんで。の冗談かな<笑> 何, 冗談何それとか思って、ね。まあ、まあまあまあいいんですけど。あ、入れてくれって言ってみたんです。あ, あぼ待ってまーすって言うたら、ああ、正体。ですを言ってとアップみたいな。大阪弁やん。<笑> あ, あ,、ね、あそんかこれ戦わ い,、えー、っいいえっといいとこあそっかキルジョイじゃないんだキルジョイじゃないんだえっとうんだパッて入ってこようるぞルキプルグレードオーブって何そんなん なんか大れ1回でも当たったら死ぬようなショットがあのハンドガンとかありますよやばあれこれ人これ人とかいっ<笑>しゃがんでたからなんかんあのアラームボットかと思った<笑><笑>ミッドセイ。ミッドレイはいイう。えー 面白いですねん あ, あれの方が良かったかなんかそのなんか雪玉投げるモードもあるんですけどあれなんかが当てにくいですよね滑る し, し全然練習になんないそうそうそ う, そうリレーリレー打ちしない、まあ、みたいな感じですけど<笑>、うん なんかもう打ち方わかんないやあええかな maybe はいはい目にいきますよ目上から来てくれてる<笑>いやりいい何これ ちょっと今日衝撃の事実を知ってしまったやっぱピークが違うってい<笑>やばい<笑>そうそう<笑>あれどこにいる椅子かなんか同じとこ追っかけちゃダメかなんかおぶっペットショットはしてるけどな人、まあ、いる この<笑>、うん、これ。これ大将。<笑><笑><笑>なるほどね。はいはいはい。面白い。もこのアイテムよくはんでしょ。アイテム。アイテム？オーブみたいな。ああ、なんかアルティメ頭部の代わりのやつですよね。うん、そうですね。なんかわからんですね。 見たことない感じで言うやったし A かなビ a y b e a はいはいあっあれ ?B1?Ouch! えっとね BZ うんこの、ね、ピンクさっき私もそうだったの弾が増えるんですかねん気づかなかったです お。あ, あそれピーク<笑>あピークっていうのが、うん、ブログさんのやつがさっき の, のやなやったんですよ、うんうん、ちょうど壁う半分半分ぐらいなくてこう あ, こんな感じです あ, あ自分が見るためじゃなくて相手にちょっと見せるみたいな感じここに敵がいると思ってコ、うん、ースああこれがピーの打たせるみた相手に球を打たせるために自分が見るためにやってました<笑>、うん で1回ピークするじゃないですか、うんうん、でこっから相手がこうペペって打つじゃないですか、うん、出てきたと思って、うん、で1回打たせた後にワイドピークっ て, ーっていうのがあのセットなんですねでもなんか同じピークでも全然使い方違いますね打たせるピークと自分が打つピークワイドピークとそうなんですよああ同じ人だそ う, そうですね <笑><ーん><笑>あでもそれしたらこれから狙うとこが狭まるんでだいぶ楽になるっていう<笑>あどういうことです相手の位置わかんないですよねちょっとしたピークだからまあまあ裏が裏来てるってなって、うん、ここら辺先発進めてきてるってあるじゃないですか分かれへんから、うん、じゃあここら辺からこうやってやったら、うん、相手が意地見えるでしょ パ打パパってくるからそれに対して、うん、あここら辺にいるなっていう 空, う空間予測して戦うんたいなああじゃあ打たれなかったらいないってことになるってことです、ね、そうですね可能性が高いっていううと右かなあおフレンジ使ったことないからむっちゃい、ね、おいそうですね私もでもよっぱこれタップ中は無理だめだな なんかブルドックなったあれ生きてたら前の武器なんですっけわかんないよあった気がするあれ違ったもう生きてたら同じ武器あ拾ったんじゃないの、はい、<笑>あこれスパイクはみんな持ってるっていう設定、ね、あ, あそうですね誰が置いてもいいみたい おっ、ナイストライクこれはなんだ、バンダルか あ, あ、スティンがあってなんだったっけ。おはよう。ジャンピークあっ、こ こ, こ、こうやるやつです。こうやるやつです。<笑>もうやばい。<笑>できてない<笑> 教えてもらったけど<笑>あなんかおるぶねえはいなんかヘッドショットをしてるヘッドショットはしてるけどこれ上にあちゃうもう一度かあっなんかジェットが後ろの A ジェット A あっ、ね、真ん中にいます、ね、じゃあ置けるんじゃん。 お惜しい倒せば終わる倒せば終わる倒せば終終わわるるぞたたがなかっほう、ほ<笑><笑>んですか<笑><笑><笑>本当打てないよ。ああ狙って打てない。これジャンプピークじゃないんですか、これ。<笑>おあれこうやってやるやつなんていうの OP ですけど。うん、あ、そうなんだ、ね。これでいいんだ。<笑>ね、そ, そ う, そうなんか着地した途端にパッパッパッパッパって。結構気楽に抜けそうです、ね、あれ、これ私その OP について当たったことないよ。なんでこれ当たんないの？これ当たってると思うんだけど、なんで当たんない？ 断速あるんでしたっけ断速断速じゃないな。打った瞬間弾着弾しますよね。そうですねん絶対当たってると思うんだけどな。絶対当たんないんだよね。あ<笑>っ<笑><笑>、味方が打ってるのを見ても何か当たるの遅くないってことなああ、横取られた。 ね設置うわーチーなんか見られてるけどあっゲームピオねあれ当ってないんだよ私ストッピングできてないんですよねああ<笑>そういうことなかなか荒いあらあらあらの荒<笑>々<笑>しい 楽しかった。もしあと5分だなどうしようか、スパイクラッシュがデスマッチ。デスマッチがいいと思います。はい。カスタマイトのスノーボード対戦を確認。はい。 ファンダル練習するんだくあれ打てないめっちゃよく取れてたんだいやー いや<笑>なんか横取れてるんだけど<笑>動いてるじゃんパッ壁壁を背中にして撃てって言われるんだけどおいたおいたおいためっちゃ韓国語、うん、ゴリゴリ韓国人 ねえそんなどうしや言ったらほとんどい、うん、ああいいなこれぐらい遠距離であってんの大好きこんぐらい遠距離の方がゆっくり打ちとっててえわっとおい マッチやっぱここでその3か所から見られる位置とかわかりますああそうそううん地獄なんで。<笑><笑>なんかここ歩くと怖いなっていうのもわかんないから、ね、<笑>普通にあ そ, そこら辺でスポンさせてくるでしょマジェイク黒いっすからねこの<笑>うわっびっくりしたいやったんだな 今のルーさんちちゃめちゃかわい俺うう<笑>に打たれて僕ホントはねもう一人倒せる位置にいたんですけどダメだフーストしないかでもデースマッチはむちゃむちゃやった方がいいですね多分一番練習になると思います、うん、あっそうこのゲーム上手くないからカスタムとデスマッチだけでむちゃむちゃ上手になるあカスタムああね友達もなんかカスタムやってるっていうかカスタムで何を練習する ああなんか動画見ながらやんないとあれでなの何の意味もないですよねエ ン, エントリーとかま、うん、ああいうのをきれなに無駄な く, 駄なくパパッてやるのとかやっぱまあ相場のリーコンとかですよねやっぱあ相場のやつは楽しいけどやっぱそある程度知ってないとカスタムやってもって感じ、ね ただのお散歩になっちゃう確かにマップは覚えられますけどそうですねあと壁抜きできる位置とかあそういう研究をるとかそう ね, そうねっ壁抜きとかし確かにクリアリングとかいうそういう言葉を知らないとカスタムで練習できない何<笑> か, <に><笑><笑>か私最初の壁を目の前に壁を入れて相手が見えないように歩いてたんですよ 逆でなんか壁から離れて見ないと相手より先に見つけられないっていうのすら知らなかったですああ壁に画面こすりつくやつあそうそうそう私相手が見えなければ相手から見えないと思っててああ FPTPS やってたからだろうと思うんですけどね実際はまあ本当はそういうことなんですけどまあでもそうなってますよね確かに あそうそう相手から見えてる見えてるじゃあ俺らが見えてないんだったら相手からも見えてないはずやのにみたいなことこありますね、うんうん、でもそうかそういう理論がっていうか確かに物理的にそうだよなーって思っちゃうちょっとひいるとか、ね、めっちゃ上にいる<笑>降りてきたとりあえずバンダルは4点だけリコイル練習した方がいいですか4点 4, 点4発4発ってことで す, そうですねこのバンダルは同打ち4点で死ぬのでうんん7発目まではまっすぐ飛ぶとかも言われましたよそうですね4発目なんでだから一二三3発目がななんか右上にカーン飛んでいくん、うん、それだけリコイルして同打ち<笑>とりあえず同打ちできるようになればかなり強いですね、うんうん、はその変なとこに3発目は あうなんですよ、ね、なんだっけランダム性は7発目以降だみたいなと言われたんですけどそうですね ど, どういうのそう照準から外れるようになるのが77発目となの、ね、だからまあフルでバンダル使うんやったらまあ基本はヘ ッ, ショヘッドショット狙いなんでうんうんうんそんなら私バンダルのやまあ僕はこのバンダルを使うならばもうん リコイルは4点でえと思ってますのであ、まあ、正直、まあ、それ以上リコイルしてフルバースをするんやったらファントムでいいじゃんねっていう理論になるじゃないですか正直リコイル前提の話をするならっていう理にかなってるなと思うんです、ね、そうなんかねここ友達のやつとか思ってるとバーストしてるのになんかランダムで飛んでいくようなやつでヘッドショットしてるんですよね<笑>あ 確率を上げてるっていう、うん、頭に当たるようにしてるんだとそうですね確率をどんだけ上げれるかっていう話なんですけど僕はま あ, まあそれもすごい技術なんですけど1点初段か2点目でヘッショしたらほうが強いっていう人なんでまああのそのリコイルを練習するとそのあれですね人人目3人目が 殺した押せる確率が上が上すごくいいとは思うんですけどバーストしながらとーはいああ240ぐらいあれは FPS と違うのかあのバンダルのリフレッシュレートですねあのこのアウトアウトラインあるじゃこのゲームああ、ね、はいはいはいこれが打った時打った時というかああ広がった時ちょうどなるようにしてる人がいたっけどあ違うかな いやこのこれがあのまた元に戻る位置になるじゃないですか、うん、それをやっぱ感覚もつかまなきゃな、ね、ああストッピングのやつですねストッピングというか球一発打ったらこのオーバーヒートです、ね、あ、うん、あそっかこれでも広がるのかそうやったらそう分かると思うそうそうそうそうそうそうそがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 最初はね全部広がっちゃうやつ進められたんですけどとりあえずそうですね最初<笑>いやもうそのままであの、うん、バンダルを使うならば、うん、そのリフレッシュレートを理解した方がいいかもしれないですねうーんやっぱなんか浮き上がっちゃうなーって感じるのはそれかもしれな、ね、発二発とか打ってるとこの外の枠 ウルグさんのさっきの見てたらこの点々がこう4方向にパッって広がっていくの分かるじゃないですか。はいはい、まあ、バーストしたらババババっていい。まあそれが1点だったらむちゃむちゃこう返ってくるの早いんですよ。パンパンみたいな感じでサッサッサッって返ってくるんですよ。その、ヒートが、ねね。だからその<笑>なんて言うか言うなアウターラインが、はいはい。なんで2点だったらこのレベル3点だったらこのレベルっていうのをこの感覚でつかむっていうのはバンダルやったら大事ですね。 やっぱ一発一発を し, しっかり当てる武器なんで、うん、そうですね、だから、まあ、あまあフル バ, バースト、よまあ、4点バーストや ね, トねやれて。